はいこんにちは太郎です本日は「ニキビチロ」ついに最終日ということでやっとね1年2年近くまで続いたニキビチロが本日で最終日ということで本日のねレビューをしていきたいと思いますまぁ、あ、こんな感じでいつも通りまつげを塗っていたんですけれどもあることに気づいてしまいましたまつげ長くない 男なのにまつげ長く。看護師さんにも褒められちゃったもう今日はいつもより麻酔の赤みが出なかったみたいと、はいうことで早速施術を始めるよ麻酔が効いてるのか全然痛くないや。<笑> 赤みも全然出ないみたい麻酔をするとお肌が白くなって少しイケメンに見えちゃうんだ気持ちよさそうな顔してるね何にも喋らないこの人時間が経くとこのくらい赤くなるんだ以前の動画でも紹介したからわかるよね顔半分が唇みたいに顔の下半分が唇みたいになってるや。 そして、ダーマペンが終わった後は冷却パックを捨て肌を一気に冷やすよはいということで本日ニキビ治療最終日終わりました1年2年くらいやったんですけど、まあ、まだダウンタイムは終わってないんですけどこんな感じになりました お疲れ様でしたっていう感じですね。はい。あ。あら。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。花束をいただきました。あ, あ, り, が あ, ありがとうございます。あら。ありがとうございます。ありがとうございます。本<笑>当にこちらこそ、ありがとうございました。はい あありがとうございます あ, ありがとうございます、あのー、申し上げにくいんですけどこれあの比べてもらえると全部悪化してるんで す,、ね、全部してんですか、ね あったんです、悪化してます か, <笑>悪化してますかあのー、<笑>はははあはははあ、ちょっとこのままの卒業っていうのはあのーはい、ちょっと難しいかなっていうのがありますので、あ, あ, あ、あのーはい、継続でお願いします<笑>継続なりました<笑>卒業はまだできません頑張りましょうよろしくお願いしま す, しします2021年もよろしくお願いします<笑>